はい。 おはようごござざいいまますすラスカルでございます本日はですね埼玉県の久喜市に来ておりますというのも僕のね動画でも以前からお世話になっております三ツばさんという濃厚系のつけ麺だったりとかあとはね僕の動画でも人生で一番辛かったとお話しさせていただいた激辛系のねラーメンなんかも頂 い, いたりしたお店なんですけれどもそちらのお店がですねこちらの久喜駅の方に二郎系の専門店をオープンいたしました正直ねちょっと前ではあるんですけれどもそろそろね まあ、オープン後のこの忙しい感じも落ち着いたかなと思って本日はねちょっと期間を空けて来店させていただきましたでもともとね三つ葉さんでは、まあ、クローバーという限定営業、まあ、これもね二郎系だったんですけれどもそういった営業もされてたので元々ねこね二郎系のノウハウめちゃくちゃあるお店なんですよでその限定がね、まあ、店舗据え置きになった時にどれだけ進化しているのか本日はねちょっと調査してこようと思いますということでただいまね、えー、お店の前着きました 今僕のの後ろに見えておりますのがクローバーさんでございますクローバーバさんはね上の方には居酒屋さんとかいろいろ入っているビルなんですけどもそちらの、ね、1階にありまして今日ね日曜日なんですけどお客さんめちゃめちゃ入ってます、まあ、正直、えー、撮影のね1時間近く前に目の前のね駐車場に車止めてたんですけどずっとねお客さん出入りしてるそれぐらいね人気店でもうね僕もめちゃめちゃお腹が空いてますんで早速ね店内の方に入っていきたいと思います ということで、ただいまね、店内の方に入っておりまして、すでに一杯目到着しておりますが、本日はね、3杯ほどいただく予定となっております。でまずね、こちら、一杯目にいただくのがラーメンの波でございますね。 でこのクローバーさんね注文する際にトッピング等に関しては野菜とかなんだとかっていうのはトッピング表があって、まあ、丸をつけて提出する形なので所見をね提出する際にそちらのね紙も一緒にお渡しください今回はねもう全部普通野菜も油もにんにくもいただきましたということで、えー、早速ねいただきますスープからいただきますあうまっうんー これね、スープ自体ねかなり乳化タイプでこうどっしりとした味なんだけど生姜のね風味が効いてるんで、まあ、後味がね爽やかなんですよでこの辺りがどんどんねちょっとスープ飲みたくなる<笑>ちょっと上の具材から頂いちゃいましょうか、まあ、野菜はこんな感じだね多分ねまあシャキ系だと思ううんあうまいわこれ麺いきますか <笑>麺これはこの麺めちゃめちゃうまそうだけどうんうんうんこの麺かなりうまいぞ、うんもうね、麺の中心はいわゆる二郎系の麺みたいにごはっとわしッとした食感はあるんだけど 表面がね、この小麦粉らしいちょっとね、柔らかい感じになっててそこがね、すごく風味良くてめちゃめちゃスープに合いますううん、うん、うんあで。この豚もいっちゃいましょうちょね、この豚見てほしいんですけどこれを一枚の厚みとんでもない間違いなくね、普通のお店だったら二枚分ですねちょっといただきます チャーシューシうま肉めっちゃうまいですねこれ<笑>めっちゃうまい腕肉って言って赤身の部分なんだけど脂感もしっかり残っててうまみはねかなり詰まっております赤身なんだけどね全くパサつきなくてめちゃめちゃうまいっす<笑>うんこれはうまいわ<笑>うんで卓上には唐辛子とブラック ペッパーーにラーメンのタレですねこちらの3種類がありまして今回もねこちらのおき前の生卵を注文してありますんでこれをドバッとかけましていいここにね麺をつけるわけですよ<笑>うまそ う, もうこんな感じでございますしっかり卵を絡んでめちゃくちゃうまそういただきます うまっうん、うん、このどしっとしたスープにこの生卵を絡むともちろんまろやかさは増すんですけどなんかね不思議と軽やかさが出てきていい味変でございますうんうまうん、うんうん、まいまたやっぱり唐辛子が合うね す。うんねデカ盛りの作成だと茹でる前で。料 2.5 キロとか食べるから美味しい二郎系が300と一瞬でなくなっちゃいますね<笑>まあでもね波サイズが一番美味しいから<笑> とということでまずはじめにこちらの1杯目でございますねラーメン綺麗に完食させていただきましたごちそうさまでしたということでただいまね2杯目到着いたしました2杯目はこちらでございます今回はね混ぜそばを台で注文させていただきましたで、ね、ちょっと見てほしいんですけどこの二郎系の混ぜそばには珍しいこれはねマヨネーズがエビ風味マヨネーズだそうですこのあたりの相性とかも気になるところなんで早速でございますがいただきます 混ぜそばなんで一気にね全ての具材あえていきましょうはいこちらも卵黄をバッといきましてちょっとねこれ混ぜ合わせると反則的なビジュアルですねめちゃめちゃもううまそうなんだけどいただきますあっこれ好き エビ風味のマヨネーズといってもそんなに強いわけじゃなくて程よい感じトッピングはね基本的にあのフライドオニオンとかがっつり系がいっぱい入ってるんですけどエビの風味で重すぎないというかいい感じにねまとまってるんですよ う, ーん う, ーん、ま、うんうんまっうん そしたらねちょっとこの辺りで券売機におすすめと書いてありましたカレー粉のトッピング頼ませていただいたんでこれもちょっと味変で入れていこうかなとでこれカレー粉注文する際は入れることもできるし別皿提供もできるってことなんで、まあ、その辺りのね注文の際にご確認ください カレー粉めちゃめちゃ合いますねめめちゃめちゃゃ美味しいですねエビマヨの風味と相まってタイカレーっぽくなるというか、はい、なんか普通のカレー粉じゃない感じがしてめちゃめちゃうまいですね、はい、<笑>動画見てる皆様これ絶対にねカレートッピング追加ですることをおすすめいたしますいやーちょっとこれカレー粉多めでいいね ほ、うんとねこれカレー粉混ぜるだけでカレー混ぜそばっていう別のメニューにして販売してもいいぐらい完成されたうまさになる結構ね別物ですようん もともとの混ぜそばが、二郎系の混ぜそばなんですけど、塩分がね、強すぎないんで、カレー粉入れてもちょうどいいんですよ。だからね、この、最後残った汁に、ご飯入れたいっていうよりかは、パンに塗って食べたいかも。ちょっとね、本当にこれは、皆さんに食べてほしいですね。うん、これちょっとね、チャーシューも、これしっかりこの、汁にディップして。 う ん, まい<笑> う, ーんうんということで大 も,、ね、もね2杯目にいただきました混ぜそばの大も完食させていただきましたごちそうさまです ということで、3枚目にいただきますのが、つけ麺でございます。えー、見た目、こんな感じでございまして、まだね、こちらのつけ麺は製品化されてなくて、今回ね、僕がいただくのは試作でございます。実際に販売になる場合には、若干ね、内容とかが変わる場合があると思いますので、その点はあらかじめご了承ください。まあね、夏場なんでね、これ、つけ麺ぴったりだと思いますんで、ちょっと早速ね、いただきます。ひとまず、こちらの、締めたる麺からいただきます。 うんう ん, ん、うん、やっぱ改めてねこうやってつけ麺みたいに何もつけずにね麺食べてみるとお店の麺の美味しさが改めてわかるやっぱうまい<笑>ちょっとつけ汁もつける前に一口飲ませていただきますああラーメンと全然違うこれね見ての通りねこれ鰹つ節とこれ魚粉になるのかなちょっと混ぜさせていただいてよいしょ もうね、今ね事前にスープも飲んで麺も食べて美味しいことは絶対確定なんで<笑>ちょっとねいただきますうまいうんあーうまい これね、スープの方に多分ね酸味とかあとこの脂感が増しててどっちかっていうとジローって感じよりもちょっとですね中華によって感じのタイプですねそしたらこれにんにくと脂に生姜も合わせましてうーんうーまほんのりとした酸味あるんでこれはね生姜う増すとかも。 うん、春夏の新メニューっぽくてめっちゃいいっすわでこれちょっと思ったのがこれね卓上のブラックペッパーが一番合うと思うんですよこれ絶対うまいもんなうまっうんありてます。ござ じゃあ味変アイテムということで辛味噌いただきましたこれちょっとねカメラ越しで伝わるか分かんないんだけど辛味噌でございますねよっう ん, ん辛味噌おいしいこれおいしいやっぱりね辛味噌入れると辛みが加わるのはもちろんなんですけど醤油だけじゃなくて味噌のコくもね増されるんで味わい深さがね増しますうまい このメニューはこれからの春とか夏にかけてあったかい時期に向けて出している新商品だと思うんで気温が高い時のつけ麺絶対うまいと思うんですよねこれは多分人気出ると思ううんそしたらこちらの具材がラストですねうんあ、めちゃめちゃうまかったですごちそうさまでした ということで、本日はですね、クローバーさんで、ラーメン、混ぜそば、これからね、出される予定であります、つけ麺の試作もいただいてきましたが、3倍ともね、めちゃめちゃうまかったです。いわゆる自労系の導入化系のスープとかが好きな方は、もう 100% 好きだと思いますし、で、混ぜそばも正直めちゃくちゃ感動しました。つけ麺もね、もう試作の時点でものすごく美味しいんで、これがね、商品開発して正式に出るってことを考えたら、楽しみで仕方がないかもしれない<笑>。ここまでね、賛尾ちょっと褒めちゃうと、皆さんが、ね 来た時にどれ頼もうかとか悩まれると思うんですけれどもぜひね、えー、1回のみならず何回もねこちらのフローバーさん来てもらって気になるメニューを全制覇してもらいたいと思います<笑>ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画がと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いいたしますじゃあね